おはようごござざいいまます、ますラスカで本日はですねこちらのミートボールとチキンハンバーグにこちらのハンバーグもちょっとね石井食品さんから頂きまして皆さんもねこの辺りは絶対にスーパーとかで見たことあると思うんですけど今回はこの商品を使ってアレンジ調理しながら頂 い, いていきますでね何を作ろうかって考えた時にこのミートボールとかハンバーグってやっぱりお弁当のイメージとか ま、あの、お子さんのね、おかずみたいな感じのイメージが強いと思うので、おっきいね、オムライスのワンプレートを今日は作っていこうと考えております。ということで、早速調理に移っていきます。今回使っていくね、ミートボールとかハンバーグはこんなラインナップでございます。この3種ともね、まあ、電子レンジでも温められるんですけど、湯煎調理もできますんで、今回は湯煎でまとめて温めていきます。はい。はい。はい。はい。はい あ飛んだ飛んだ飛んだしちょっとお水が少ないそしたらよいしょはい火にかけてと今回オムライスを作っていくので欠かせない生卵を割っていきますはいやったーやったーよっしゃこんなもんかなそしたら チキンライスの工程なんですが今日は冷、えー、<笑>食で楽させていただきますこちらも今回はフライパンでね温めていきますでは、えー、ご飯をイントイントインインはいはいはいはいはいはいはいははははは よっしゃこんなもんかなまずお皿に盛ってっとこれをこんなもんかなこんなもん<笑>よしバターいよっと卵じちょっとおーちょっとこれぐらいあつこれぐらい こんなもんかよしっはあ、はあ、ちょっとね<笑>アレンジ取れてませんでした<笑>今盛り付け最中でございましてハンバーグとミートボールを盛り付けておりますち側にザッと盛ってちょっと今日いろいろとフルーツを買ってきたのではいマンゴー散らせてあげて バナナ乗らないけどはいバナナゅッとしたよし<笑>で最後にこれトマトトマトで最後にケチャップと。 最後じゃなかった<笑>このフルーツの方にちょっとヨーグルトで最後に無糖なので蜂蜜をかけて、はい、これで大人のお子様ランチ完成でございますということで向こうの方で食べていきたいと思いますはいってことでね今こんな感じで完成しました<笑>残ったソースはねここ持ってきてあるんで 後掛けしててね食べていきますじゃあそれでは<笑>いただきますまずはもうこのミートボールから懐かしいミートボールさんでございます懐かしい<笑>うんうまい懐かしいななんか続いてこちらのチキンハンバーグでございますよいしょ なあこの甘じょっぱいたれが<笑>そしたらちょっとねこっちのハンバーグは僕初めてなんですけどよいしょらかっ<笑>めちゃめちゃジューシーうん全部美味しいな うんうまいうん、やっぱオムライスいいこれにミスボート。と。 う, まっうわなんかいいな大人になってからのさお子様ランチみたいな感じなんかすごい嬉しくなんないめっちゃ今テンション上がってんだよね<笑>うんうん、うん、ちょっとこれミートボールのソースも オムライスにかけて、やっ絶対うまいやつやん。 これさ、もうソースがさしっかり味付いてるからこうやってオムライスとか作るとそのオムライス用のデミソースとかそういったものを作らなくてもこれで十分めっちゃ合う<笑>めちゃめちゃ合ううん でももうオムライス半分ぐらいないんですけどカメラ越しだと全然わかんないよねこっち側から食べたらじ<笑>ちょっとフルーツをうんねーねーうんうまでもこれ昔さミートボールお弁当よく入ったけどさ多分一袋入ってないんだよね 家族で分け与えられてるから1人さ3個とか5個ぐらいしか入ってなくて物足んないなーと思ったんですけど今日ね4袋やってももっと食べれる<笑>うまうんこのハンマー肉厚でうまっ いいこれんどこたケチャップかかってない部分にこのソースを、うんうん、チキンハンバーグのソースが別物ではあるんですけどちょっとね甘めのドミノラスソースみたいな 風味がね、するんでおむかえするにはめっちゃ合ううん今日はね大人のお子様ランチなんでこれでは<笑>い。 これは多分ね、和風なんですけどかけてみよううんケチャップライストではない<笑>だこの和風みたいな味付けにしてこれをねあんみたいな感じで。 トロトロにさしてかけたらめっちゃうまいと思ううんマンゴーちゃんもあ甘っ、ま、うんケチャップ追加で、うん、いいやだ よっ。 <笑>うん今ご飯の方は全部食べ終わったんであとデザートだけですねうんあということで今すべて食べ終わりましたごちそうさまでした はいということで今石井食品さんのねミートボールとハンバーグを使った大人のランチセット完食いたしました、まあ、これはね僕の勝手な固定概念だったんですけどやっぱりね子どもの頃お弁当とかに入っていることが多かったのでどうしてもあの外出をしてお弁当を持っていく際に使う商品 って勝手に思ってたんですけど、こうやってね、改めてお家で食べてみると、普段のご飯の一品としてもね、もちろんしっかり楽しめるぐらいね、美味しい商品ばかりでしたので、ぜひ皆さんもお弁当だけではなく、ちょっとしたおかずの一品とかに付け加えてみてはいかがでしょうが、いや、よかったでございます。<笑>それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね